皆さん、こんにちは。えっと、筑波大学のアランヤです。これは、計算と、えっと、情報科学第4週2コマの、えっと、で、遺伝的アオゴリスムについて学ぶ。これは、まあ、あの、パーツ2のビデオです。では、お前のビデオで、えっと、バイオインスパイエードシステム を, を紹介しました。バイオインスパイエードシステムは、なんか、鳥とか蜘蛛とか、アリとかを勉強して、 で、その勉強したものについて情報システムを作ることです。で、えっ、ー、と、バインスパイレットシステムで動物一つずつを勉強することが、まあ、それは可能で、それはいろいろな面白いシステムを作ってるんですけど、でももう少し考えると、なんか、あの、すべての動物を作ったシステムを研究することができるんですね。つまり、あの、自然でその動物はどこから来たんですね。 雲がどこから来たアリがどこから来た鳥はどこから来たですね。その動物を作ったシステムを勉強して何ができるんだろうですね。まあその動物を作ったシステムっていうのは、まあ、この絵でわかると思うんですけど、あのチャ ー, リ ー, ダールャーリーーズ・ダーウィンを発見した進化論の話です。ま あ, あの地球にある全ての動物は進化でできたので、私たちも進化を勉強すれば、 なんかな、何をできるコンピュータシステムを作って る, 作ってるんだろうですね。つまり、地球にいる動物の素敵な多様性は進化のおかげです。そうすると、進化を勉強して人工進化の力で素敵な多様性を持つ不思議な情報システムを作ってるのか。これを、あの、これについて、今回のビデオで話したいと思います。 まずあの、進化について少し復習しましょう。まあ、これは本当になんか高校レベルの簡単な進化ですのであの、生命を目指している学生にはこれは簡単すぎかもしれないですけど、それを許してください。はい、えー、っと、進化の復習。まずあの、ここで一番着目したいところは、えー、っと、自然な選択。Natural selection って言うんですね。 これは、あの、環境に適応できる生き物が、もっと長く生きたりとか、もっと子供が産めたりできるんですね。そうすると、その環境にふさわしい生き物が増えていく。逆に、環境に適応できない生き物が、死んでしまって、生き残らなくて、どんどん減っていく。 ま、あそれは、あの、進化の一番、一つの鍵ですね。あの、よくある例を一つを覚えましょう。これは、あと、イギリスの田舎で存在した、あの、白いガと黒いガについて。そう、それと、なんか産業革命。人間の産業革命です。イギリスの田舎は昔はこの白い色の木がいて、で、それに対して、白いのガがが、 よくあの隠ることができる。白いガ が, が白い木で隠れて、鳥に食べられなかった。ですので、と環境に適切であったので、白いガの方がと多かったです。だけど、あのまあ、200年前、イギリスのと産業革命の影響で、あのポリポーションが、ね、ですね、なんか、あの 結構、あの、木の質が悪くなってて、で、その木が、木も汚れてて、黒くなっていきました。木の実が黒くなっていきました。ですね。で、そうすると、えっ、ー、と、白いガが見やすくなって、黒、逆に黒いガが見にくくなりました。ですね。そうすると、どちらが環境に適応になったのかですね。なんか、あの、黒いガが隠れやすくなる、あと、隠あと、 見にくくなっていて、食べれなくなっていて、その、イギリスの中で白いガーより黒いガーがどんどん増えていきました。まあ、これは自然になって選択の、えっ、ー、と、アイディアです。適応に合わせる、あ環境に合わせる、えっ、ー、と、生き物が増えていきます。次は、えっ、ー、と、遺伝子、そして突然変異についてを復習します。まあ、 遺伝子はみんな知っていると思うんですけど、生物の中に、その生物の特性を、あとの情報を保存するんですね。あの、親が子供を産むときに、その子供が親それぞれから遺伝子をもらって、で、そのもら、親、あと、親からもらった遺伝子によっては子供の特性もらう。サイズとか、目の色とか。 で, すね、<笑>で、たまにああの遺伝子が突然変異がありま す, です、ね。突然変異によっては遺伝子に新しい情報が入って、えー、と生き物に新しい、えー、と特性が出てくるです、ねあの。その遺伝子、その新しい特性がなんか突然変異によって現れた新しいとあと 特性は必ずしも良 い, いことではないんですね。あの、良 い, いこともあったりとか、そう、まあ、悪いことでも出てくることがあります。では、その3つで、えっと、自然な選択、遺伝子の、えっと、宣伝、及び突然変異、その3つを合わせて進化からどうやって新たな動物が出てくることが理解できます。ですね。それで、えっと、そのアイディアを考えて、アルゴリズムを 作れるのか作れますかですね。進化のアイディアを使ったアオゴリスムを勉強しましょう。それは、えっ、ー、と、遺伝的アオゴリスムと言います。ですね、遺伝的なアオゴリスムとは、なんか進化のアイディアから作られたアオゴリスムです。まあ、バイオイスパイレルコンピューティングのもう一つですあの。遺伝的なアオゴリスムとは、進化の仕組みを使って、 汎用的な問題を解決できるためのアオゴリスムです。まあ、進化的なアオグリスムを説明するために、まずこの簡単な問題についてを、えっと、見ましょう。この問題が、えっと、まあ、廊と電気の問題と言います。まあ、えっと、例の問題ですね。廊下を、なんか、あの、 廊下を明るくするために電気をつけたい。ですね。えー、っとで、あと廊下のつ け, とつけたり消したり、あと廊下の中にある電気をつけたり消したり、えっと廊下を明るくしたい。できるだけ暗いところがないようにしたい。でも、えでこれは大事ですね。でも、えっといらない場所に電気をつけっぱなしをしたくない。ですね。 これを見たいんですね。ここだと、えっ、ー、と、この電球がこれぐらいを明るくして、この電球がこれぐらい上がるんです。これは良 い, い例ですね。一方、これが悪い例ですね。なぜかというと、この電球がこの3つの場所を明るくしている。1、2、3。でも、この電球がこの3つの場所が明るくしている。1、2、3。これはね、なんか、二重に明るくされているので、これはもったいない。 なので、これを避けたい。逆に、ここが、この電球だけをつけてる。これで一年生を明るくしてるんですけど、ここはまだ暗い。で、ここもまだ暗い。だから、これも避けたい。ですね。で、えっ、ー、と、まあ、ロッカーではなんかたくさんの電球があって、どの電球をつけた方がいいか、どの電球をつ消した方がいいとかをアルゴリズムで決めたい。 まあ、これはあの普通のアオーゴリスムで計算することができるんですけど、勉強のためにえっと遺伝的なアオーゴリスムでえっと こ, れこの問題を解けましょう。まあ、遺伝的なアオーゴリスムは重要な部分3つがあります。1つずつを勉強して、なんか遺伝的なアオーゴリスムの仕組みを分かりましょう。まずの重要な部分がえっと遺伝子構造です。 遺伝子構造は何かというと、あの問題を解答案の一つをコンピュータに分かりやすい方法に表現できるデータ構造です。ですね、コンピュータがなんか電気をつけたり、電気を消したりとか言葉は分からないので、まずコンピュータが分かる方式で問題を説明しましょう。この老化と電気の問題に対しては、まあ、これはそんなに難しくないですね。 コンピュータが01分かりますので、廊下にある電球を01にしましょう。つけてる電球は1。消してある電球が0。ですので、まあ、こういうふうな廊下が、なんかつけた、消した、消した、つけた、つけた、つけた。ですので、これは100111001ですね。 だから、なんか、廊下を明るくするために、こういうふうに電気をつけたほうがいいよとかって言いたいなら、コンピュータがこれを書いてもらいたい。ですね。逆に、ここですね。あの、つけた、つけた、消えた、消えた、付た消えた、つけた、消えた、消えた。これね、110001000ですね。最後に、まあ、これは実際の回答ですね。 これは実際の回答ですね。あの、なんか、もったいない電気をつけてないし、すべての場所が明るくしているんですね。これは1001001001ですね。ここを見ると同じですね。1001001001。まあ、これは遺伝的なオブリスムの中の遺伝子っていう。人間の遺伝子が GATC4 つの シンボルがあるんですよね。と遺伝的なオグリスムの遺伝子はこの場合だと2つだけある。0と1だけです。0と1の遺伝子でこ の, この回答を作れます。で、<咳>遺伝的なオグリスムのと重要な部分の2つ目。これは適応度関数。まあ、遺伝子を持ってます。で、その遺伝子が、えっと、 回答を表します。その回答がいいかどうかを判断するのは、えっと、適用度関数ですね。適応度関数は一つの回答がどれぐらい適切なのかを計算します。で、えっと、なぜかこれ重要なのかというと、あの、自然選択のように、適用度の高い回答が残されて、適用度が低い回答が消されます。ですね。つまり、適用度の高い生き物が 残って、適応度の低い生き物が死んでしまいます。まあ、この問題の場合ですと、さっき言ったんですね。あの、電気をつけたい。えっと、まあ、明るくしたい。廊下を明るくしたい。だけど、もったいない電気を、えっと、つけたくない。ですので、そう考えると、適応度関数も難しくないんですね。明るい場所の数を数えて、それを足して。で、えっと、あとは、つけた電球の数を引く。でので、そうすると、あの、 廊下が明るくなれば適応度が上がります。電気をつけると適応度が下がります。ですね、この3つの例を見ましょう。ここがね、明るいところが1、2、3、4、5、6、7。これはじゃないですね。8、9。だから明るいところが9です。あで、どれぐらい電気がつける ?1、2、3、4、5。5つの電気がつけている。 ですので、適用度が 9-5、4です。で、ここを見ると、明るいところが1、2、3。1、2、3、4、5、6。6箇所です。ですね。プラス6。で、つけてる電球が1、2、3。6-3。この回、この回答の、えっ、ー、と、適用度が3となります。で、最後に、ここの回答ですね。 明るいところはべてですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。で、えっと、つけてる電子が4つ。1,2,3,4。ですので、ここの適応度が6。で、これを見てるときに、下の方が適応度が高い。上の方が適応度が低い。です。あ、すみません。真ん中の方が適応度が低い。 ですので、進化論的、新、えっと、えっと、遺伝子アグリ、遺伝的アグリスムの中で、真ん中の方が死んでしまって、下の方が増えていきます。じゃあ、遺伝的アグリスムの重要な部分の最後です。それは、遺伝子交差、交差と、えっ、ー、と、突然変異です。ですね。あの、まあ、適応度で遺伝子を評価して、次は遺伝子を子供を産ませる。ですね。 そのためにどうやって子供を作るのかというのは、これは、えっと、遺伝子の、えっと、交差。つまり、えっと、親、回答の遺伝子を混ぜることです。あとは突然変異。親の回答の遺伝子を変更することです。<笑>例えば、この2つの遺伝子から、えっと、新しい遺伝子を作りましょう。 で、交差は、あと、これはなんか自然の交差のイメージですね。真ん中をなんかクロスして、で、えっと、その部分を交換する。これと同様に、あの、このピンクのところと青いのところを交換する。青いのところが上から来てますね。青いのところがここと同じですね。で、ピンクのところがここから来てます。 <笑>で、これでなんか新しい、あの、回答を作れます。あとは突然変異。突然変異がどれがの位置、どれかの、どれかの、えっ、ー、と、電気をつけたりとか消したりするとかですね。新しい情報が入っています。ここはちょっと色が見えないけど、この緑の色が、あの、変わりました。ですね。で、えっ、ー、と、交差と突然変異で新しい回答を作れます。 では、あの、全部を合わせましょう。遺伝的アルゴリスムは重要な部分が3つがあります。遺伝子構造と、えっと、適応度関数と、すません。遺伝子構造と適応度関数と遺伝子構造と突然変ですね。で、その3つを決めた後に、アルゴリスムの流れはこれになります。一まず、 まずランダムの回答で集団、集団を作ってアルゴリスムを開始します。で、ステップ2、集団を適応度関数を使って、えー、っと、評価します。ステップ3、適応度が低い方の回答を消します。ステップ4、残った回答を遺伝子交差と突然変異で新しい回答を作ります。ステップ5、 ステップ2に戻ります。で、これを反復しますね。2、3、4、2、3、4、2、3、4。各反復で、どんどん、どんどん、あの、遺伝子の、えっと、適応度が上がっていて、どんどん、あの、いい答えが、に近づきます。それを見るために、この映画を見ましょう。これは、あの、進化形、えっと、進化形、まあ、あの、遺伝的なオゴリスムを使って、 車の形を進化する、はい。ちょっと見ましょう。この動画で、まず、えっ、ー、と、ここを見てください。これは適用度です。ですね。あの、どれぐらい車が走ったのか。それぞれの車は違う遺伝子が載っています。その遺伝子について、後で少し話しま す, すね。 で、見てる通りにいろいろな変な形。最初、遺伝的なグブリスムの最初の答えがランダムなので、変なことはたくさん出てますね。なんかこの、角がある車とか、3つの車輪がある車とかですね。でも、なんかその中で、えっ、ー、と、ちょっといいものが出ていて、いいものが、えっと、長く走ってます。この車。で、一番いいものがここに残ってます。ですね。 さっきや。あ、これは一番新しいベストで。あ。これは新しいベストですね。あ、まだいい。で、ここはどれぐらいとでどれぐら い, の い, いでしょうそうこれは、ニュベストですね<咳>。どんどんどんどん、これは見てる通りに、 車輪が大きくなって体がなんか狭くなってる。これは、えっと、進化の影響です。ですごい、んかどんどんどんどんこの、なんで狭いかというと、見たとおりに光り返した場合だと、えっと、まだ走れるんですね。前のなんか高い体が高い車の場合だと逆になんか回転してしまったときに走れなくなるんですけど、この車を回転しても まだ走ることができますので、それは適切であた、えっと、なんか、この環境の中に。あ、これ面白いですよね。なんか、真ん中に、あと、車輪が出ましたね。なぜかというと、ここの、なんか、この部分が、もっと走れるために、この車輪がある。まあ、でも、あれは、そんなに、すごいなですね。なんかあ、あと、はし、えっと、車輪を、もう少し開いては、早く走れるかな。あと、ある。 これで終わりかな。はい、で、これは終わりです。これは一番ベストな車でした。はい、このさっきの車を進化する遺伝子、遺伝的アグリスもう少し解説しましょう。まあ、適用度関数がビデオで見た通りに、えーっと、どれぐらい車が長く走ったのかですね。 あと、遺伝子交差と突然変異が前 の, あの廊下と電球と同じなので、これは話さない。ですね。でも面白いのはその遺伝子構造です。まあ、あと、電球の場合だと、電球がつけてるか消してるかだけなので、これは簡単とても簡単な遺伝子なんですけど、車をの形を説明する遺伝子はもう少し複雑ですね。何かというと、まあ、筋ですが、 えっと、車のと半径線ですね。ここ。これの長さですね。L1 は、これは L1 ですね。ここが L2。ここが L3 ですね。だから、ここがなんか 3.1。ここが、えっと、4.3。元までですね。ここが 2.5。あと、半径と半径の間で、 えっ、ー、と、角度が違いますので、角度も遺伝子の中に入りますですね。だから、えっ、ー、と、L1 と L2 の間は角度が 1.4 ですね。1.4 が、まあ、あの、π の大体半分ぐらいですね。で、次は、えっ、ー、と、L2 と L3 の間に結構狭いですね。この角度です、ねん。えっ、ー、と、角度が 0.1 ですね。で、L3 と L4 の間に角度が 1.1 とかですね。 あとは車輪ですね。車輪はどこで、えっと、かけてるんですね。なんか、車輪1は前にいるので1。車輪2がここにあるので2。で、車輪のサイズ。この数字すべて合わせて、えっと、この車の遺伝子となります。で、この遺伝子を突然変異で、交差で新しい車が出ていきます。はい。 遺伝的アオゴリスムがシミュレーションだけじゃなくて、実際に社会で使われている。ですね、えーと。遺伝子アオゴリスムがいくつかの工学的な問題に提供されています。特に、えー、と部品の設計、つまり物の形を決まるには、元のかまあ、物の形を計算するには、なんか、えー、と遺伝的アオゴリスムが優れています。 この2つの例を見てください。えっと、左の方が人工衛星の中に必要なアンテナです。このアンテナが遺伝的なオグリスで作られた。で、これをちょっと着目したいところなんですけど、この形が正直に言うと変です。あの、人間の、えっと、エンジニアがこういうふうななんか、すごい 曲がってる形が作れないんですよね。アンテナが、人がアンテナを作るときに、まあ、こうな感じですよね。または、こうな感じですね。なんか、まっすぐで、そして、なんか、バランスな形なんですけど、遺伝的アオグリスムが作ったアンテナが、こういうふうな変な形が出てきます。これはね、なんか、遺伝的なアオグリスムのすごい僕が好きなポイントです。 あの、人間が考えられないか、えっと、回答が、遺伝的なオグリスムが決まる。ですね。ですので、なんか、遺伝的なオグリスムで問題で使うと、たまに人間が考えられない、あの存在、えっと何て言う、考えられない、なんか、びっくりされるあの答えが出ますので、それは、まあ遺伝的なオグリスムの魅力です。あと、右で見ると、あの、まあ、あえっと、日本の、えっと、新幹線、 の前の部分の形も遺伝的なオゴリスムで 作, る作られているんですね。ですので、どんどん社会の中で遺伝的なアゴリスムが活躍されています。じゃあ、えー、とではあのパーツ2のまとめ、遺伝的アゴリスムについて。遺伝的なアゴリスムとは、進化論のアイディアを用いた汎用的な問題解決法です。 ですね。ですので、なんかいろいろな問題を解けるために、えっ、ー、と、遺伝的なオグリスムが進化のアイディアを使っての、進化のアイディアを使います。で、遺伝的なオグリスムの主な部分が3つです。適応度関数と遺伝子構造と遺伝子構造と突然ですね。適応度関数が遺伝的なオグリスムから来ている答案が、えっ、ー、と、問題に使えるかどうかを評価します。ですね。 で、えっ、ー、と、遺伝子の構造がコンピュータに分かりやすい、えっ、ー、と、問題の表現っていうことです。で、遺伝子交差と突然変異が、その古い答えから新しい答えを作る方法です。で、遺伝的なオグリスムの2つの例を私たち読みました。まずは、なんか、簡単な老化と電気の、えー、と問題です老化。老化を明るくするために、つけるべきと消すべきの 電気を遺伝的なオゴリスムで計算しました。あとは車の形を進化させる遺伝的なオゴリスムを勉強しました。遺伝的なオゴリスムは特に部品設計問題に優れていて、クリエイティブな答案を作る、あと作成できる魅力があります。では次回、進化のアイディアを用いた遺伝的なオゴリスム以外、 他の計算システムを2つを紹介します。それは遺伝的プログラミングと自己戦略。ぜひ見てみてください。